ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます本日からですね北海道に出張ということで今時間が11時半過ぎなんですけどもうほんとついさっき9時過ぎに空港の方に着きましてそのままねレンタカーを借りてどこにも立ち寄らず今日ねこのチャレンジメニューをね挑戦しに参りました。 本日訪れているお店がですね、銀ローさんというお店でして、大食いのね、人もちょこちょこと来てるんですよ。マックスさんなんかもうすでにね、2回来てるみたいで、先日ね、エブメラちゃんも来たということで、注目のね、ラーメン屋さんでございます。で、本日僕がいただきますのが、8月頃にマックスさんがね、チャレンジしたという 4kg のラーメンにね、挑戦していこうと思います。で、こちらのラーメンなんですけれども、制限時間が20分みたいでして、マックスさん以 やばいらしいです楽しむとかヘラヘラしながらね挑戦したら失敗するってご本人がね言ったようなメニューらしいので今回はせっかくののチチャレンジメニューですのでガチでですすガ挑んいいこうと思います、まあ、せっかくね挑めますんでマックスさんのチャレンジの記録を抜かせられるように頑張っていきたいと思います でね、今訪れているこちらのお店なんですけれども提供しているメニューはデカ盛り基本的にはないんですよこういったメニューはねどうしてもお残ししてほしくないということで基本的には一般のお客様には挑戦ができないような形になっていて一応プロ限定みたいな感じのメニューなんですけどこんな感じで。 基本的には醤油、塩味噌といろんなメニューがございまして一番の人気がこの豚肉を揚げてあるパイクーメンというメニューだそうですねその他にもこんな感じでサイドメニュー結構ありましてテイクアウトメニューなんかもね結構多いみたいなのでお近くの方はね是非テイクアウトメニューでもご自宅で、えー、こちらの銀バローさんのメニュー楽しんでみてください えということでですねただいまメニューが到着いたしましたえこちらがですねえ本日いただきますまあ、パイクーで鶏パイクーだったりも厚切りのバラチャーシュー すべての、ね、トッピングが乗りました。まあ、特製のね、デカ盛りのメニューでございます。で、先ほどもね、お話しした通り、制限時間はね、本日こちら20分で挑戦させていただきたいと思います。去年か、もうマックスさん来た時には3キロで最初に挑戦して、今年一食べたラーメンの中でうまいと評していたぐらいのラーメンなので、本当はね、味わいたいんですけれども、多分その余裕は全くございませんので、えー、全力で本日はやらせていただきたいと思います。 3秒前ぐららいかちうんそうで、んうん、<笑><笑><笑><笑>すよね。<笑>うん<笑><笑> うん。うわうんまい。うん。うん。まううん。うん。この焦がしのちょっと苦みというか、それがいいですねアクセントに。これ二十分か。<笑> うん、はいまうん、まーうまフォリボンも。うん <笑>うんスープも熱いけどまあ油がね結構熱いんでこれがうまいわうん うんとんでもなくおいしい。<knockedlet> うん、よ, よっくね<笑><笑>、うん、うまいなやっぱうんあれ北海道ラーメンらしいねこの中華チヂレ乾燥の香りしっかり感じる麺でうまいただめっちゃ熱い<笑> あのね、口が溶ける<笑>。<笑><笑> 北海道ラーメンって脂多いんでもともといろんな地方のラーメンに比べても厚い方ですけど麺伸びにくいですよね不思議と細いんだけどめっなんか強いんですよねあー、まあ一生冷めないこれ多分<笑><笑> 20分で全然冷めないわこれうん ああ間違いなくな、ね、今日一食目に食う量ではない<笑>。寝起き何も食べてないのに<笑><笑><笑>、うんあー うんうん、ここうん。ちょっとね、容疑悪いんですけどちょっとすぐ熱<笑>すぎるのでちょっと片手で冷まします<笑>熱すぎるわこれ飲めないわ<笑> が多いな。<笑><笑><笑> ついはぁ、あ、はぁ、あ、よかった一応結果は、ね、多分上に、こっちかな出てると思うんだけど、残り時間が、えー、3分と53秒ということで、16分7秒か。完食させていただきました。じゃあ改めて、ゆっくりとごちそうさまでしたということで。しんどいっすね、これ。<笑> 20分よくないっすね<笑>いで<笑>短い意識がありすぎて、はい、120% で頑張っちゃう<笑>結構ねご当地ラーメンってその土地のフードで食べるからより美味しく感じるみたいなで東京とかに戻ってしまうとなんかちょっと違うないみたいなところあると思うんですけどこれはしっかりねコクもあるしで甘みとか苦みうまみと感じるねこの味がしっかりと入ってるラーメンなので恐らくだけどこれね関東の方に帰って食ったとしても絶対ねこれうまいなと思うラーメンですし北海道 現地でまた食べたいってね、そんな思うようなめちゃくちゃ美味しいラーメンでございました。急いでね、こんだけね、美味しいと思うので、ゆっくり食べた皆様はもっとね、美味しいと感じると思います。<笑><笑>ということでですね、オープニングでもお話しした通り、こちらのお店さんはですね、こういったチャレンジメニューは基本的にやっておりません。いわゆるプロみたいな方のみに限定して提供しているメニューでして、基本的にはこのね、パイクーラーメンというものの醤油、塩、味噌があったりとか、辛いラーメンとか、あとはサイドメニューも結構あるのか。 いいろいろねメニューも豊富ですし駐車場でテイクアウト販売とかもしてますよね。 店内にちょっと入りにくい。まあ、テイクアウトだけだと利用しにくいなってお客様もいらっしゃるかとは思うんですけれども、限定的にね、駐車場の方で外で販売もしておりますし、もちろん、テイクアウトのみでも店内入っていただいて、注文をしていただくの可能ですので、お近くの方、えー、近くなくてもですね、テイクアウトでぜひ、こちらの美味しいメニュー食べてみてください。ということで、本日も申し訳ありがとうございました。はい、この動画がと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、えー、またですね、最近ではサブチャンネルの方の活動もしておりまして、そちら概要欄の方に記載しておきますので、えー、ぜひそちら回してチェックし て, てください。 えー、ということで次の動画でお会いしましょう。